えー、こんにちはカノアです使なさんってサーフィンの日本代表のあそう今回銀メダリストあなるほどえー、ちょっと調べてみて。 20歳から30歳まではあそうなんですか。うん、ーサーフィンやってまして、ツア行ったり毎週行ってましたけど。あの選手はいい選手です。今こんな体になっちゃいましたけど。<笑>今日サーフィンの話でいいですか。<笑>サーフィンじゃなくて防災道具。防災道 具, 災道具、はい、いろんなねちょっとキリクがあって、まあ初心者からベテランの方まで、うん、まあ小さい防災やってる方と大きい防災やってる方、あとまあ種類別ですとかね、いろんなあのキリクチなんですけど、まず動画ね初心者の方いっぱい見られてるということで、えー、こんな道具があればいいよということか から紹介したいいと思います、まあ、極論を言うとですね一つはもうハサミ一つあれば十分かなと、うん、先手ハサミですよね、はい、でこれぐらいの大きさのものがでもいいですし、えー、こういうステンレスでいいかなこんな普通のこういうハサミが一つあればもうよは足りるかなというふうに思ってます、うん、でちょっと大きめですけどこれならある程度太い枝も切れますし、うん、あの細い枝も切れるんでこれが一つですね道具として必要なのが、まあ、こういうやっとことか 針金切りまあ代表選手というとこの三つなんですけど、うん、やっとこはあのペンチでも代用できます。先端の細いペンチですね。うん、やつなんかは商品盆栽使いやすいですよね。で針金切りもあのニッパーで代用できるということですね。ちょっとあの道具の紹介がかなり大量だったので、<笑>っっちょっとキ<笑>ルマさんがこの大量にある道具の中からの、はい、ベストメンバーを選んでもらって。そうですね。 教えてもらえは い, ういうかあそうするとごめんなさいやっぱり目切りも入れちゃいま<笑>す ね, ベ ス, トメンバーはねベストメンバーはこちらはい、はい、あの通常のせん定ばさみ通常のせん定ばさみとあとは目切りばさみ目切りばさみの中でも非常に切りやすい、うん、ちょっとねこれあの太枝なんかも切ったりするんであの葉っぱなんかケヤの剥がりだとかめ、えー、つみとかってこれだと少し隙間が空いててやりづらい場合もあるんでせん、えー、定ばさみと目切りばさみですね 昼間って書いてある。はい、昼間って書いてあるす。まさくにまさくにまさくにですね、それとやっとここれはまあ、かねさんなんですけど、母親に大正園さんっていう縁があって、ねはい。不動丸っていう御用松を出したとこの遠州さんが言ってたのは、まさくにのやっとこはいいよ。道軍の中でも、まさくにのやっとこはいいよって、ののっいいってその方は言ってました。 あのもう20年前亡くなっちゃった方なんですけど私はそれあの購入してないんですけど自分が持ってる中ではまあ金新さんのこれが非常に使いやすいただ正国のやっとこは見つけたら、まあ、2本持ってますけどもう1本買いたいなと思います白染めのやつですねで針金切りは、まあ、この3つの3パターンがあるんで大きい木をやってる方それから小さい木をやってる方ということでどれかを選択してもらえればいいかなとこれやっぱ太さによってこう変える、ね、そうですね太さですね ブ切りっていうのはどうしてもやっぱ雑木器やってるとえぐって削りたくなるんで平らに削って彫刻刀を掘ってもいいんですけどこれなら1回でできちゃうんで大きい盆栽やってる方小さい盆栽やってる方ですね小ぶきの丸くなってるやつですね先端が。なるほど、はい、これがあるといいですは メーカーは ど, どこでも大丈夫ですよ こ, これはお子さんとかもすごくいいですねでえっ、ー、とあとはどちらも、まあ、本来盆栽道具じゃないものですよね、うんうん、歯医者さんのピンセットとあとはラジオペンチこの2つはもう本当に使いやすいなるほどぜひ私の盆栽道具の中で一番よく見つけたなって思うなものですので巡られるチャンスがあればぜひ購入するなりもらうようにしてください、うんうん、はいこれが、はい、ベストチョイスですねベストチョイス、はいはい、ということです、ねはいい<笑> ハサミですねこれがまあ一般的に使うセンレスのハサミよく使っているのがこれですね前も紹介したかもしれないですねマサグニのハサミこれが小さい枝とか切るのに使うハサミですねこれが植え替えの時に根とかガサガサガサガサーっとこう切っちゃうザリなんかと一緒に ステンレス製で硬くてそんなにいいものじゃなくていいんで傷んじゃうんでね、はい、そういう力の、まあ、かかるものなんかに使いやすいハサミ。これが目切りバサミなんですけどこの2つも作、ま、くにですね これが一番8103でしたかね違うそんな感じのそんな感じのですねこれが非常に使いやすいとこれは当時の先生で今プロの方ですけど使いやすいよっていう話を聞いて使ってみて本当にやっぱり使いやすかったこれはまあ先端細いんであの奥の方までこう入っていくよというやつ で, で実はですね一番まあさくにまさくにって言われるんですけど盆栽最高峰と言われるんですけど実はねもう一個。 これがあるんですけどあんまりね本んはね紹介したくないんですけどずっと探してて何十年探しててようやく見つかった郎郎といいうでですすって書いてあるですねここに万世って書いてあるんですけど万世さんが多分仲介というか今もう作ってないんでなかなか購入できないんですけどこれはですね日本の最高峰の、まあ、名工と言われてる方でおそらく金額でいうと2倍真っ人の2倍から3倍する。 実はそういういハサミなんです今、ええ、今もう作ってない今作っっててなないい実はですねこれのさらに私が求めてるやつを最近見つけてこれがステンレス仕様の鉄の咲くベテランの方がたまたまお持ちで、えーええ、今一生懸命「ほしい!」ってアプローチしてる<笑><笑>これはもう究極ですよねこれの鉄製の上のステンレス製の。 ハ サ, ミですのでハサミの中だとこれがいや私の中ではですけどね、えー、またこれのお父さんも作られてるって話聞いてますけど、ねえー、ただなかなかもうないです今世の中になるほどあの新品はもうほぼ手に入らないと思います。そうですよねはい、というのがまあハサミのシリーズだからこれ大事なやつなんで。はい<笑> で, やっとこですね。やっとこは二つありますつはあの本当にホームセンターで一番最初に私が初心者の時に買ったやつでもう全然まだまだ使えるんで面が結構いい加減ですけど、うん、こんな感じの面でこれが兼新さんのやっとこでこれも非常に作りが良くて先端にこう線が入ってると思うんですよ横に非常にそのグリップ力があるで先端がかなりやっぱり細くてですね先端に力が 壊れるようになってんですね。うんえー、なんで掴むのにはすごく掴みやすい、非常に、えー、いいですね。で、これが2つあるとこうやってラビ線が目なみにでこうやって、えー、と一旦こうやってピンとやるとまっすぐになると。うん 小学生に大人気の<笑>、はいはい、みんなね小学生にやらせるんですけど、はい、簡単にできちゃってね、はい、なんだって言われちゃうんですけど、うん、アルミ線ですよね導線はできないですけどアルミ線の再生には2本あるといいですと、うん、であとはこれよく紹介するんですけど、はいえー、と針金かけて最後先端やるのに、うん、特に商品防災なんかやってる時にこれがないと指が入っていかないんでこれが非常に 使 い, やすいこれが通るとね大きいん で, でこの先端曲がってるのがまたいいんですよね、うんうん、細くてねラジオペンチだっつっ て, 言ってますねラジオペンチこれもここはそんなにお金かけなくてもかけなくていいですえだから先ほど言ったように普通のペンチでもいいですし、うんうん、あとこの先端の細い電気配線なんかで使うような、はいはいはい、ああいうやつでも十分使えるんでるそんなにお金かけなくてもいいですと、はい、針金切りですね通常を使っている針金切りがこれ。 はい、なんで大きい盆栽やってる方は、まあ、これ一つあればとりあえず用が足りると太い14番とか16番とか使う盆栽なんかだとこれがないとこれでは切れないんで、まあ、16番か18番ぐらいこれ切れると思うんですけど14番とか12番とかは切れなくなっちゃうんでこれが大きい盆栽やってる人は必要で細い22番も切ることはできますちょっと切りづらいんですけど20番22番も切れますで、えー、ともうだんだんこれとかこういうのになってくるんですけどちょっとねおすすめしないのこれもうメーカーもわかんない おすすめしなないと言ちちゃうんんでですすけどちょっと中途半端なんですよこれね力があんまり加わらない上に指が痛いんですよこれだからハサミもさっき紹介しましたけどこういう大きいやつは持っててすごく使いやすいですけどこういうねちっちゃいやつはこれがね指が痛くなっちゃうんでこういうところがこういう絵のものはあまりおすすめしないし針金切りとしてもあまりいいですねこれもカさんかなあそうですね金信さんって書いてあると思うんですけど金信さんでこれも金ネさん、はい、でこれ金信さんの中でも鋼がいい ええ、羽根らしくてよく切れます。うん、で、これはマサクマサクにですね。で、これもマサクに。これはまあバネ付きでこれだけの絵がありますから、ええちょっと太いやつも切れるんですね、うんうん。はい。小さい盆栽をやってる人はこれかこれがあればもういいです。はいはい、商品盆栽やってる人は。なるほど。で。 どちらででもいいですこっちはあの針金かけながら手の中にこれを持って針金かけながら切れますしこれは非常にこんな柄が長くてあの奥の方までこう入ってくるん で,、うん、でこれは結構太いのも切れるんでもし私がどちらか1本って言われたらこれおすすめですね商品盆栽やってる方でどちらか1本だったらこれでまあこちらでも構わないですけどちょっと太い針金が言いづらいということなんでこれはあんまりおすすめしないということですね。使うじゃない、はい 差し上げますけど。あ本当ですか、ね。持ってないんです。さんざん使いづらいって言ってあ<笑>げるっていうのも、<笑>いただきますけど、ね。針金切でもう一個出てきた。これも、これもまさくにですね。これ休暇式ってやつだと思いますね。まあ、でかいですね、これ。でかい。でも、この、絵が長いから力が入りやすい。そうですね。これはふる、太いやつを。太いやつですね。切る用 の, ものってこと、はい。そうですね。だから、十番とかになっちゃうと、はい、こうならないと。ああ、重たいですもん。切れなくなっちゃうんですね。うん、あ、ごめんなさい。針金切っもう一個出てきました。<笑><笑> こ<笑>これもこれとと同じじようななですすいま、まあ、近いです ね, そうですねこれもちょっと基板みたいな感じですかねはいはいろ出てくる。<笑><笑> また切りま、た切りがこのつつつですか、ね、あ3つかでですすかか、かねいやんな の, のもう錆びてますけど、えー、でかいやつ切るやつはこれですねでこれは普通 の, このあまり名前のないでも、うん、意外とこれがよく使ってますねこれはね意外と使いづらい残るんですねこの切った幹から枝がちょっと残るんで、うんうん、この厚みが影響してるのかもしれないんですけ ど, ど、えー、あんまり使ってないですねこここれはどこですかこれははどです無、ね、名ああ分かんないこここれがどこでした メーカーないと思いますね。これはホームセンターで買ったと思います。ホームセンター、あ多分でも大丈夫なんですね。全然全然全然あの日本のやつはどこでも大丈夫ですよ。スパとかね、ヤギミツとかいろいろありますけど。 これがこぶきりでこれとで実はねこれの間に1個あったんですけどなくなっちゃって<笑>はいこぶき切りですよねこういう先端丸くなってるやつはい、はいはい、幹をこうえぐって切るやつですよねこう巻いてきますんでまっすぐ切っちゃうとやがて巻いてきた時にこう膨らんじゃうっていうことで幹をえぐって切り取るために丸くなってるとちっちゃいのも使いやすいよって言われたんでこう買ったんですけどこれはあれかな菊はだった気がしますね有名な菊さんですねああの中間もあると<笑> いいですけど、うん、まあこれも商品盆栽やってる方はこういうのを1個あれば、はいはい、大きいつやつってやればここにあればということでいいと思います。はい、で、これがねすごくよく切れて兼用型っていうか、ちょうど 中, 間中間で r が付いてる。非常にこれよく切れますね。これも多分ホームセンターで買ったんだと思うんですけど、ブランド品じゃないですけど、これもあると便利だということですね。 ピンセットは3つあってですね多分もともとこれを使ってたんだと思うんですけど、はいまあ、ステンレス製で硬くて、はい、相当まあ鋭利になっているんで使いやすいんですけどこれが会社さんでいただいたコサカって書いてあるんですねメーカーがね医療用ですねでこれがジャーマンステンレスってどこかで書いてあるんですよジャーマニーステンレスああそうそ う, そうジャーマニーかそうこれがあのいわゆるドイツ工ってやつなんですねステンレスの中でも非常に硬い機械なんか工作機械とかあのボディーなんかにもドイツ工ってよく使われるんですけど、はい、非常にステンレスが の中でも硬くて良くてこれはその後に購入した精密 ピンセットですね、うんうん、で同じステンレスですけどやっぱりあのちょっとこちらの方がもとないと見切りとかはこういうのでやるために最近買ったんですけど、はいはい、これはもう何でも兼用で土の中がガリガリガリガリやっても草むしりとかも全部これでできますし心拍のシャリなんかもこ う, こ う, い, う, こういうところビーッてつって筋を出すのにこれでガリガリガリやってもいいんで何しろこれが硬くてすごく使いやすいこれは歯医者さんに譲 っ, っ, ってもらったやつただですね、はい、待ってる間にじーっとこう見てて「うん、これください」で、歯医者さん「これください」って歯医者 ここがね少し弱くなっちゃうともう使えなくなっちゃうっていうことだったんで、うん、まあ、長くなった歯医者さんがいたんで「いらなくなったらくださいね」って言っていただいたやつでもうずーっと使ってますから非常にいいですね。 これはね目継ぎとか枝継ぎかやるときにこうグッと刺したりとか敷きなんかするときなんかもスパッとこう切ってのに使いますね切り出し切り出しそうですね、うんはい、これはやっぱりすごくよく心拍のシャリなんかをこうスーっとこう作っていくのに、うんえー、あの水水を結構削っていくのに使いやすくて切れすぎちゃうんでグッ、うん、と入っちゃうんですけどねどこれはね本当は右用左用があるといいですどうしてもこう入っていかないときがあるんでこうい、ん、う反対で使うと使いづらいんで 右を左をが両方あるともっと扱いやすい。でこれもよく使うんですけど、小ブラ型でですね、蛇の小ブラ型ですね。カ、うん、リカリと削って使うとき、うん。でこれがやっぱりよく使うますね。あの平らなやつですけど、ちょっと先端丸くなっててこれが一番使うかな。削り 用,、ね、用ですね。削り用ですね。削り用ですね。そうですね。これもう二セットぐらいありますねこれで、ね<笑>はい。ブラシはあんまり持ってないあブラシこれは自分用に一個持ってるのはブラシ、うん、これですね。 し真ブラシですよいやあといつも枯れちゃうから枯れ ち,、うん、ちゃうんで全集、ね、の, のやつもあるし新除ブラシですね銀色のステンレスとかああいうのは鉄とかはやめた方がいいですね、うん、強すぎちゃうんでね。 柔らかい真鍮がいいと思います前ちょっと一回紹介したかな千枚同士ですけどううの、うん、根のところを傷つけて根を出させたりとか黒松の小さい商品の黒松なんかやってた時はこれ刺して、ね、太らしたんですねなるほどあの効果があったかどうかはわかんないですけど刺激を与えると太るよって言うんでこれでブツブツブツブツ探してたんですねは臓器はできないですけどね 箸ですね。箸はあの植え替え用なんで、うん、昔はねもうちょっとこうしっかりしたやつを使ってたんですけど菜箸みたいなやつですねあの、うん、お鍋に使うようなああいうん、のを使ってたんですけどお蕎麦屋さん行って普通の柔らかい割り箸はゃダメなんですけど竹の割り箸とか見つけた時はもらってきて、うん、たまままにありますよ、ね、あ, ありりすす、ねうん、これは植え替え用にもう使えるし針金をこれを用意します。 こう刺して木にね木にこれを刺してでそこに針金を通してこれパチッと切るという時に無駄に使えるんで、うん、こういうのはあると何本もあるといいと思います用事みたいなものを使いますけどね、うん、あそうそう商品 商品盆栽だとこういう用事でねやってる時やった時もありました、はい、止めると針金がこう上に出てきちゃうんで、うん、下の方に こ, うこれで止めてここを止めてあげるというやり方ですねで植えー、と上替えはあとこれとこれ使ってますねこれは竹ですよね非常にこれこれは非常に使いやすいです、はい、強いものすごく強くて軽いしいいですねでこれは最後土をすっき込む時に使うジュラルミンですね、うん いやーちょっとあの量がえぐい、<笑>えぐい量はあるんですけど。 これあとは最後ちょっとこれだけ普段持ち歩かないんですけど上え替えの時にですねこういう釜これを息を曲げる時の鉄棒ですねこれは結構使えます心拍ですねあのぐるぐる巻いてギュッと曲げたりするときにこれ挟んで針金をんでやったりとかこう支点にして力点こう力点にしてギュッと曲げたりとかいろんな使い方ができますあとはジャッキはこれ私の手作りなんですけどこんな格好だったかなっていうんで自分で工作で行って作ったやつなんですけどまあ同じですよねいわゆるジャッキですよ 万力ででしたっけ無切りですね、うん、これはもうあると太い枝切る時はいいですしこれもそうですねもうやっぱ庭木ばみみたいになってますけどすごいこれよく切れますよね普 だ, だん持ち歩かないですけどあとはこういう工具ですねルーターですねルーターですね、うん、でこういうのがだんだんご先タイくと。 探し始めるんです、ね、こういうの<笑>使ってないのもいっぱいありますよねこういうでこれはですねあのシャリ心拍のシャリを、うん、筋を出すのにはこれすごくいいです、うんはい、ただ飛ぶんですよ結構あ、ね、だから気がついたらこんなふうになっててということはなくなったやつは部 屋, 部屋中体中にやるんでもうあのいっぱい刺さっててですねもう何週間もチ ク, チクチクチクチクしてるっていうところですか ね, ねこれちょっとあの怖すぎるかなとす怖すぎる ね, <笑>ね<笑>再生が そうですねちょっと不安だならんなら紹介になっちゃったですねかなりコアなお話を聞かせていただきましたお掃除にはこれをトレタ君アゼントレタ君、はい、最後の指はこれで肌に安全なやつオ レ, オレンジフレーバーの手に使えるやつですねこれいいかもしれないそうそうそう、はい、道具の掃除にはこれを大事に使ってくださいはい<笑>じゃあヒルさんの道具紹介 と, いうことではいありがとうございます。たすいまいえ。なかなかいえいえいえ、はい